皆さんこんにちは第2回目の、えー、日本語で話しましょうなんですが見てわかるとおりなんと外で収録してます撮影していますで今日は私だけじゃなくて、えー、と見た方が早いですねはいいろんな方に来てもらいましたこっち向いてください<笑> <笑>いはい<笑>はい、で今日は「ポケモン GO」のコミュニティデーというイベントがあって、まあ、せっかくなので日本人の人と留学生と一緒に遊んで話しながら遊んでいきたいなぁと思って3時間遊びながら交流を楽しみたいと思います。 これで比較してきたときに構えてこうやって切れたり台 やりました。はい。はい、私もヒードランゲットだぜ。 最後までご視聴いただきありがとうございました。いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。